本番いきますずいカメラオッケー音オッケー野ショッケーよさあどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です突然ですが皆さんスマホスタンドどういったものを使っておりますか今回は監督がめちゃくちゃおすすめするスタンスマホスタンドを紹介したいと思います実はですねこちらすでに持ってたものをですね落としてしまいましてぶっ壊れたので2台目購入しましたというわけで こちらですアマゾンで購入させ て, ていただきました商品名がですねこちらワインホルダーメイドインチャイナ続けていきたいと思いますこんな形ですね本包はバッチリでございますはい手放っておりますオープンおお前回と一緒ですというわけできましたおお アマゾンにはですね、ワインフォルダー、ボトルフォルダー、ワインラック。まあ、基本的にはワインボトルで、監督そんなにお酒は飲まないのですが、ワインがあって、ずっとね、飲まなくて、ちょっとなんかね、飾りたいなというわけでですね、購入したのが、ちょっとワインボトル持ってきます。アルパカというワインでございます、ね。これいつ買ったんでしょうかね。この音いいよ。というわけで、こちらにですね、乗せます。ワインボトルと。 っていいうののが、まあ、通常の使い方なんでですすよねねただですねこちらスマートフォン置き場という形にしております完璧でございますこれはもうぜひ皆さんに買って体感してほしいんですけどこの目の高さがもう完璧です常にですね監督のデスクの上にですねこういった形で下りているのですが頑張って背負っているエジプトの神 スマートフォンを支えてくれておりますおーちょっとっ危ない油。ない危な い, 危な い, 危ない買った瞬間割れるところだった危な危な い, 危ない両手で支えております Amazon の説明文を読んでいきたいと思いますエジプトのアヌビスモチーフのとってもおしゃれなワインボトルホルダー新生で貴品あふれるアヌビスがワインを背負う姿この方はですねアヌビスらしいです続きまして老古学やエジプトがお好きな方におすすめ特別な日に開けるワインのためにいかがでしょうかお店のディスプレイ用などにもおすすめこちらはですね定価が 1, 50円となっておりますこの重量感 めちゃくちゃいいです。常にデスクのところにこういった置いてるんですけども、もう完璧すぎて。でね、落としてですね、この耳が欠けてしまいました。なので今回は新しく買いました。これはですね、樹脂製となっておりまして、この横幅が13センチ、高さが18センチとなっております。これに関してはほんとシンプルです。ただスマホをポンと乗せるだけでございます。そうすることによって、目の高さにジャストミートします。はい。というわけで、今、スマホスタンドを探している方、ぜひこちらおすすめですので、概要欄にアマゾンのリンク貼っておりますので、見てください。 はいめちゃくちゃおすすめですはいということでですね監督ロの監督でしたさあ次の動画で会いましょうエジプトのアヌビスモチーフのお店のディスプレイ用にワ イ, ンワインラックは、うん、今スマートフォンス今今老後学やエジプトがを好きなのスマホ